はいはいどうかいてせーのさあ始まりました、はい、まし少量チャンネル今日は外からお送りしておりますはい今回は、うんえーとまあ、僕もちょっとそのネクストアップでずっと、ねうん、忙しかったので二、うん、人でデートとかしてなかったなと思って、うんうん確かにね、今回は一緒にデートしてるところをそうと思います、うん 今日はどこに来ているかというと浜町にある明治座に来ました、うん、はいね、うん、舞台見に、うん、感激、舞台感激デートなだな、今日は、うん、ね、楽しんでいきたいと思います、うん、というわけで、どうぞ俺、ね、こっちだよエッグ、ベーコン、なん久しぶり久しぶりだよプレッシュメスのハンバー、美味しそう うままそうううじゃゃないいい食べていこうと思います、ぎょちゃんはこれですベーーコンエッグバおーー、ね、いし う,、うん、うまっうっ、んうん 美味しいねうんハンバーガー久しぶりに食べたうんうん美味しいねうん、美味し い,、ね、美味しいうんあれ見せたらバックこれ可愛い YouTube Music って書いてあるこれはもう YouTube さんにいただきましたねっ<笑>可愛いよ ジジャャンンンンパパももももらららっっっったんん、だてててありがとうううございます使わせの食べた、うんうん、る俺のは食べる、うん、何だっけこれはフリスピーチキンバーガー。うん <笑>可愛な食べかわいいいしねっんかそっちめっちゃおいしいなんか。どっちはいい こっちがいい？ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。それでは劇場に行きますか？行きましょう。えー さてさ て, さ て, さて中野に戻ってまいりましたよね面白かったね面白かっためっちゃ泣いた<笑>めっちゃ泣いた終わった後のさ俺の目ヤバくなかった<笑>、うん、ね真っ赤で め, めっちゃ腫れてたよね、うん、泣きすぎてタピオカ買いました何味チョコ。 ミルク味うーん美味しいコク は, はパッション緑茶のタピオカトッピングめっちゃ美味しいこれさっぱりして飲めたら、うん、美味しいさっぱりしてるよね、うん、座ろういい、ね、天気がいい だいぶなんか過ごしやすい感じになったよね、うん、夜とか寒いしねうん秋気持ちいいこれくらいの時期が一番好き<笑>そうだねうんネクストアップ終わってさ、うんうんうん、早速アクシデントだね何パソコンがぶっ壊れた<笑> 買ってさまだ何ヶ月かしか経ってないよねまあでも機会だからねしょうがないのかい昨日昨日じゃねえわ今日かうん新宿に行ってね、うん、アップルストア寄って、うん、修理に早速出してきたね、うん、でも思ったよりさ戻ってくるの早そうだよね最長1週間って言ってたから、うん、ちょっとその間は編集できないけど それまでにね、うん、ちょっといろいろ動画を取りためといて、うん、しょうちゃんに編集してもらって<笑>、うん、アップしたいと思います。もうアップできてる時だよこれ。あそっかそっか。夏の終わり。歌わないで。ただあなたに会いたくなるの。いつかと同じ風吹きぬ。 夏の終わりですよね<笑>去年の今頃とかこういうふうになってると思ってなかっただろうな YouTube もまだやってなかったしそうだねうんまだ1年経ってないのかうんすごいねうん いろいろ変わったかな。だって今家機材とかさ、うん、すごいことになってるよ、ね、<笑>うに、ん。まだ全部使いこなせてない<笑><笑><笑>、うん。しょうちゃんしょうちゃんしょうちゃんカメラがカメラがカメラああ。う<笑>ん。うって。うん。何何。 はい、ではですね、今回の動画はここら辺にしたいと思います平凡、はい、平凡な日常でうちらのね、久しぶりじゃないなんかこういう平凡な、なんなんのない、うんうん、休日デートをお送りする回うんうん、よかったねよかったはい、というわけで気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, ンしますインスタ、ツイッター、TikTok もお願いしますではまた